皆さんこんにちは東京ギと申しますこの素晴らしい日差しの中出雲大社の素晴らしいロケーションの中で踊れることを本当に心より感謝しております私たちが踊ります今年の作品「雷神」1年半ほど練習してまいりましたこの作品ぜひ皆さんと一緒に心から楽しんでまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします Свет! <笑>ありがとうございました